どうも料理の皆さんリュウジでーすということでですね今回も楽ししく料理の方をねしていいいきたいと思います今回は結構昔のレシピになるんですけども無限誘導しキャベツっていうのがありましてですね、まあ、無限キャベツですね聞いたことある方もいるかもしれないんですけども一応考案者みたいな感じで、えー、今なんか無限キャベツの元とかも売ってるんですけどねバズらせたのは僕なのかなみたいな。 言わせていただいていいいいただですか<笑><笑>なので無限キャベツの方を作っていきたいと思いますはいでですね材料の方行いってみたいと思いますまずですね、えー、キャベツこれが4分の1個ですね、えー、あとしらすですねオリジナルレシピだと 25g なんですけれども、まあ、今回ちょっとパックで 20g のがあったので、えー、こちらを使っていきますはいあとですね調味料としてお塩ですねはいお塩はい、えー、あとごま油 あと味の素ですね、はいはい、あと、ブラックペッパー、はい、こちらす以上です、えー、それでは早速作っていきたいと思います、まあ、作り方自体は、ね、そんなに、えー、難しくありませんので、えー、まずですね、えー、このキャベツを千切りしていきます僕はですね4分の1にしたものを、えー、ここ切り落としてちょっと平らにしてはいち、ちょっと収まりよくしてでここ、ここから千切りにしていきます 千切りはねあのそんなに細くなくても大丈夫ですと太いものがあってもあとでね今湯通しキャベツなのでちょっと太めに切った方がねあの食感残るんですよねこれがあの、お湯をかけることによってシャキッとしつつもしっとりしてるっていうですね、えー、いい食感になるんですよでまあなんかこういうと太いところがあったらあの食べ食べてくださいね は, はいそうしましたら キャベツはすべ、えー、てざるにかけていきます、まあ、湯通しキャベツというの通りですね、えー、湯通ししていきます、えー、シンクの上でやっていただいても構いません、えー、こんな感じですねまんべんなくかけてください今回4分の1でやりましたけども半玉ぐらいやってお湯の量を少し増やしていただいても構いません、はい、こんな感じですねよくね水気を切るんですねこれでねあそうですねしっとりしていきましょうごめねまあこういう太いのがあったら気になる方は 食べてくださいね、僕は入れちゃいます、まあポイントの1つなんですけども、えー、と湯切りですねお湯が染みてますので結構水分がありますのでこれはですね絞ってくださいちょっとね熱いんですけども熱、えー、い場合はねこれあの水で、えー、1回冷やしてもいいですそしたらですねえっ、ー、と水分を絞り出してくださいねこうするとね結構4分の1 で、キャベツそこそこあるなと思いがちなんですけど結構ねしぼんじゃうんですねこれねこれぐらいね出るんですね水がね今回はちょっと小ぶりのキャベツだったので結構ねキャベツの量が少なくなっちゃいましたけどもまあそのあたりはですねキャベツの大きさで調味料をね増減させてくださいねはい、えー、これぐらい水が切れましたら OK ですはいということで、えー、水気を切ったキャベツを、えー、ボウルの方に移しますはい、えー、ここでですね調味していきますまずしらすですね 結構入ってます、はい、これバーっと入れちゃいますお塩、小さじですね、3分の1ぐらい使います。僕は、えー、っとちょっと目分量でやっちゃうんですけども、大、ま、体これぐらいですかね、はい、を入れます。はい、で味の素も、小さじ3分の1ぐらい、まあ、塩と同量ぐらいですね、まあ、1、2、3、4、5、6、6振りぐらい。で、えー、ブラックペッパーですね。 僕はあのおつまみとして使用しますのであ、ちょっと今日ハイボール忘れた僕は急遽ハイボールのレシピにいきます炭い単体数単体数の料理で氷ですね氷を入れてくださいあこれハイボールこのに全部飲んじゃったやばいやばいやばいやばい解剖ごめんなさい皆さんハイボール<笑>ハイボール全部飲んじゃいましたああったあったあったあデュアーズデュアーズデュアーズハイボールがあのスズメの涙ぐらい残ってたんで これ<笑>残ってたからこれでいきます、はい、全部入れましょうねちょっと薄いなこれじゃあの電球ブランを、はい、多分ねいけると思うこれぐらいですねで炭酸を注ぎますこれちょっと初めての試みですねこれねいただきます はい、といとうことで仕切りしょ、はいえー、と塩、コショウ、塩、味の素、コショウまで入れました。で、あとはごま油ですね、大さじ1、こんぐらいかな、やります。皆さん、測ってください。で、ここから混ぜていきます。でこれねあの、結構量あると、えー、ある風に見えるんですけど、これね、すぐね、消えてしまうので。 多分 半, 半分ぐらいキャベツ半玉ぐらい作っちゃっても全然いいかなあのこれ存 も, も効くのでね3日ぐらいは全然持ちます、ね、多めに作っていただいた方が僕はおすすめですよーく混ぜたらですねえっ、ー、と1回味見してくださいねこれキャベツの、えー、と量とか大きさとかにもよるので1回1回味見しますすごい美味しいんですけど僕はあの酒のつまみにするのでもう少し塩を入れますね、はい、味の素も 多分、ね、これでね完璧な味になっていると思います一応ですね、えー、とアレンジ方法としてはチラスがね最近高いのでしらすじゃなくて、えー、ツナ缶とかでもいいですあとあの炒めたハムとかベーコンとかでも結構ですあとね、えー、とお好み焼きに入れる小エビとかでもいいんですよね、はい あと、まあ、味の素がご家庭ないよっていう場合は、まあ、本出しとかね、えー、下流の出汁、えー、とかでも結構ですあとコンソメとか、まあ、ウェイパーとかプレガルスープみたいなものでも、えー、とっても美味しく な, なります、まあ、そうすると、まあ、ちょっと中華風とか、えー、洋風とかになりますねであと少しレモン汁を絞っていただいてもと美味しいですし少しラー油を混ぜていただいても辛みが出て美味しくなりますはいえー、ということですね、えー、完成っぽくなりましたんで はい、でまあちょっと見栄えに少しパラパラと黒胡椒ょい黒胡ししまして無限キャベツ元祖無限キャベツの完成でございますはいということでですねと、まあ、作ったのでせっかく作ったので実食してみたいと思いますすみませんあの自宅スタイルなので箸はねさっき混ぜたやつ洗い物したくないので。 めっちゃうまいっすただめっちゃうまいんですけどごめんなさいあのこれに関してはですね僕死ぬほど作ってるんですよ<笑>一時期有名になったので大体撮影の時も YOU さん無限キャベツでお願いしますテレビの時も y さん無限キャベツでお願いしますなんか動画紹介するのもゆうさん今回は無限キャベツでお願いしますもう僕あのキャベツの先にどれだけしたかわかんないくらいしたのでこの味はですね何度も食べてるんですけど で も, でもです、でもですね、これ、初めて作った時の、えっ、ー、と、あの衝撃がね、やっぱ、自分も覚えてて、しっとり、ま、違う、こんなにしっとりしてるのに、中はシャキシャキじゃないか、みたいな、そんなですね、感動があったことを覚えております。ごめんなさい、で今、ちょっと、そのリアクションで、まあ、そんなに感動は な, ない、<笑>そんなに感動はないんですけども、ただ、あの、これ、あの 100% 美味しい。感動はないんだけど、まあ、なんか、僕的にはもう、お母さんの味みたいになっちゃってる<笑>ので<笑>。 まあ、ちょっとリアクションが薄かったのは決して美味しくなかったからではなくて相当食べてるからっていういやこれでもねマジで酒に合うんですようんうん、はあ、いやもうこれはね当てです ね, ね あの副菜にするっていう方もいらっしゃるんですが僕は結構当てとして作っちゃうのでこれがあればハイボールもビールもあんまりもるはいけるああ生き返るということで腹になりましたそんぐらい 皆さんご飯のおかずでも全然いいんで、うん、作ってみてください。